このスーパーへ行ってきた。謎のビール見つけた。いらっしゃい。完成。乾杯。あ、また。あ、このスーパーへ行ってきた。 五千五百円ぐらいのお買い物をできたんだ。えー、なんかすごいいろいろ安くて楽しかった。まずはこれ。これ知ってる？謎のビール見つけた。これがね、一本八十四円だった。楽しみ飲むの。いいね安くて美味しかった。これめっちゃいいな。あとはオールチーズでしょ。これ一キロもあるんだ。 キロで678円だったあ、ね、冷凍してればいいのベーコンスライスこれも安かった 500g で478円ムール貝これ298円だったの美味しいといいな冷凍あとこれ早速ですかおつまみにしようと思ってスルメイクがねこれも298円だったの めちゃイカットされてる回炒 め, めた今度作ろうと思ったこのパスタも安かった115円 500g で1 5円最近さよく納豆を食べるから納豆これで39円すごい安いねもうね感動しちゃったよ私本当業務スーパー最高このごま油も安かった 600g で698円 から今あるけどストック用に買ったあとはセロリ1本100円くらい100円ぐらいだったからセロリ炒め作ろうと思って買った148円辛ラーメンとかにちょっと入 れ, て入れるのこれ好きなの辛いやつこれを買ってきたこれがね、これ268円 あとはね、ピーマン買ったり、ししとう買ったり、お豆腐、3個パックでさ、55円だったんだけど、めっくりしちゃう。これは高いとか安いとかあんまないかな。普通だったな。<笑>けど買っていた。100g68 円のまあこれも普通かなこれ 何だろう高いのかのかうんあんま変わらないかなって感じだけど豚バラでしょ 100g 78円の手羽先買ったこんな感じじーんあ、楽しかった私がかけますもももとあったピン チーズを逃がしたくないから、ここは食べるときに自分で取るこんな感じピーマンたっぷり新無限ピーマン よし、やこういってらっしゃーいおおまだかかりそうもう飲んじゃう待てんどっちを飲むか両方いっちゃおうかちょっと贅沢飲み 味比べしたいもんね。贅沢なん、贅沢ない。だって一缶八十四円だよ。すごくない<音声>？こっちの方が味が濃いと思うの。だからまずこっち開けるね。<音声>いただきます。乾杯。 うん、美味しい、美味しい。うんー。美味しい。ちょっとカルペだね、やこっちもあげちゃう。うもう一回、乾杯。 うん、やっぱこっちの方が美味しいどっちとも同じ値段だから、うん、こっちも美味しいしうん す見て美味しそうどっじいあらためまして。 乾杯。見て、中にベーコン入れてある。熱そう。いただきます。うんうんうんうん。これさ、いくらでもペーマン食べれるんだよね。 ベーコン入れててなくても美味しいかかからさにけよう高<笑> はあー、おいへん。斜に食べながらね、ここだけは取る。美、は、味、あ、しい。うん。ま、う、あ、ん、節約中だからつまみはこれはペーマンとチェジだけ、うん。足りないだろ。 でもスープ作ったから、スープとこれで今日は行かれるので。